ペンテコマイの、えー、ちっちゃい子たちのユニットちびっこ隊のみんなでカニサンバという曲をお送りしたいと思います<笑>はい、えー、それではカニサンバ元気いっぱい演舞したいと思いますカマ Thank、huh? you.、Huh? Thank you. t a n Bye.